すかして死ぬかもしれねえし他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしいポチタにそれができるんだったら俺の体をポチタにあげてんだ墓入った後だったらヤクザも追ってこれないだろそんでこの町を出て そんでうん普通の暮らしをして普通の死に方をしてほしい俺の夢を叶えてくれよ 落ちた<笑>俺の体ちゃんと奪えたか私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった<笑>これは契約だ私の心臓をやる代わりにデンジの夢を私に見せてくれどうした してても生きんんのなんでキモやっぱ僕デビルハンター嫌いみんなそいつ食べちゃってなんでこいつらは十分恵まれてんのにもっといい生活を望んだ俺も同じかポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて。 もっといい生活を夢に見たんだそうかみんな夢見ちまうんだなじゃあ悪いことじゃねえ悪いことじゃねえけど邪魔すんなら さすがに食い殺しは死ぬだろう。 あんたたちのほうは、心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからにゃ、悪魔はぶっ殺さねえとねえそっかトゥーは全員殺せばよシャッキート 先を越されたね、生きてるのがいますね君。 変わった匂いがするね。人でもあくまでもない匂い。これ、君がやったの。<笑>だ、だかす。え<笑><笑>。 悪魔による乗っ取りの可能性はないね乗っ取りは顔見ればわかるもん私はゾンビの悪魔を殺しに来た公安のデビルハンターなんだ君の選択肢は2つ悪魔として私に殺されるか人として私に飼われるか飼うなら ちゃんと餌はあげるよ餌って朝飯はどんなの、うん、食パンにバターとジャム塗ってサラダ。